まあ、じゃゃゃあそっかれいちちんんは逆にお姉ちゃんだ私弟がいるので、ね、お姉ちゃんだと思うかな自 分, 自分もやっぱお姉ちゃんっぽいなって思いますかお姉ちゃんんっぽいいてどうううう性格のことを言うんだろう例えば面倒見がいいとかさああよく気が付くとかなんかそういった何かをしてたわけじゃないけどどっちかっていうとその弟が勝手に背中見てくれてたっていうのはあったかっこいいね、えー、なんか聞いてくださいよ この間弟と結婚して、<笑>え え, えおめでとうございます。おめでと う, ありがとうございます。その弟のその結婚式に行った時に、<笑>なんか披露宴っていうのかな、<笑>ご飯食べるやつあるじゃないですか。<笑>うんうん、ご飯食べるときに、その自分の椅子のところに<笑>、うん、あの高橋理恵様んこうプレートが置いてあって<笑>うん、うんえーはい、プレートひっくり返したら弟からのメッセージがあって、ええー、泣いちゃう。 でなんかあの自分はあの部活とかいろいろ習い事とか全部リエちゃんの背中見てきたけど結婚だけは先にしてやったぜみたいなことが書いて あ, よ<笑>あったんだけどでもそれでんで<笑>私って知らなまに弟に背中見せてたんだっていうのは、うん、なんかちょっと ね, ね意外だったので振り返らないけどあまり<笑><その><笑>なんででいいいいちいち主人公っぽいの<笑><笑>、ね、<笑>っぽ言回しそかでもお二人 妹ささんんんと弟さんですもんねいや妹は見てるもんです下はやっぱすごいお兄ちゃんとかお姉ちゃんのやってることを見て育つので、うん、私もお兄ちゃんがやってるからやりたいとか兄がやってるからこれ始めるとか、うん、やっぱすごい多かったので。へーうん、じゃあもうまさにね、はい、フラーニャなんてまさにそういう気持ちだもんね。うん、本当に うん、なるほど、それはやっぱじゃあもうベスキャスだね。ねベスキャスですね。本当にそうですね。う, うん、えー、ありがとうございます。うん